おはようございます。おはようございます。森です。<笑>はい、森ちゃんです。えっと今日はおなじみの湘南銀河、大橋ゴルフ練習場にやってきてます。はい、はい、今日もちょっとレッスンを。していただきたくて来ちゃいました。はい、ありがとうございます。<笑>はいで早速なんですけど、ちょっと最近気になっコース行ってて気になってるのがあって、グリーン周りのアプローチ。はい なんかこうちょっとフィーリングでやってるところがあっていいまいちななんんかこう距離感が微妙なんですよ<笑>ちょっと怖くてすごい手前でちょんちょろんってやるのが多くて、はいはいはい、その微妙な距離があるじゃないですか、はいはいはい、それをあのちょっとフィーリングとは言わずに今日は教えていただきたいなと思いまして何、はいはいはい、かちょっとあのアドバイスというかこ う, こういうのがいいんじゃんっていうのがあったら。 <笑>教えていただきたいなと思います分かりましたよろしくお願いします<笑>、まあ、アプローチグリーン周りってことですよね30ヤード以下あそうですねはい30 ヤ, ード、はい、30ヤード以下ヤード以下ってことですよねだいたい30ヤードかそれ以上になると割かし振れる方多いけどそれより下の感覚、えー、じゃなくて1個の基準として3つぐらいの振り幅で 打ってもらえればいいいかなと思いますあ振り幅はい振り幅で、まあ、本当にフィーリングというか感覚がやっぱり大事なものであるんで養ってもらいたいんですけど、まあ、なかなか練習いけない方もいらっしゃると思うんで3つ振り幅覚えてもらってで1つが、うん、このクラブヘッドが膝から膝膝から膝大体多分これで5ヤードぐらいサンドウェッチでサンドエッチで。うんうん 膝から膝巻いて膝から膝正面から撮ってもらった方がいい気がするいいですかいや、大丈夫膝から膝、うん、これはねこれはできる <笑>ね、これしかできない<笑>そこがそれ以上飛ばすとなる<笑>飛ばすっていうか寄せるそれ以上の距離を寄せるとなると、はい、あのフィーリングって言われてるとこじゃんなんかみんなフィーリングだって言うけど<笑>はいはい、はい、もう大オーバーしちゃったりして、はいはいはい、結局怖くてそのぐらいの距離になって。 怖っっていう感じなっちゃう。なるほど10ヤードから20ヤードぐらいの間って感じですかねそ う, そうだね、そ う,、ね、そう30ヤードってさすがにそれはないそんな奥なピンはそうなかなかないと思うんで そ, うその次そう、2つ目の振り幅が膝から腰、手元が腰、膝から腰だいたいこれでもっ10から20ぐらいの間行、ね、きます10、15とかそのぐらいかな膝から腰 あーそうそう<笑>これで膝から腰そうああそうだ大体いい15ヤードぐらい使ってるサンドェッジで打ってもらえばと大体いい15ヤードぐらいになるううんうん、うん、<笑>か膝から腰の振り幅で打ってもらえるとその、フィーリングというよりその微妙な距離 がある程度打てるようになってくるかなっていう感じ。なるほどね。引くのは膝でいいんだ。ん膝。でフォローを。そうちょっと大きめの腰。うそうそれがそうもうちょっとフローとなると。はいはいはい。どっちもおななんかどんどん大き く, <笑>くなっていくから。よく言いますよねこ う, う時計の文字盤出て七時から五時とか八時から四時とか均等な振り幅。そうだよね腰から腰だともっと飛んじゃうもんね。腰か回りだとだいたい三十ヤードぐらい行っちゃうんで。 <笑>でそれよりも小さいのってなるとまた均等な振り幅でいくと5ヤードとかになっちゃうじゃないですかその間を取ってあげるなるほどねそうこれ多分腰から腰が、まあ、この流れでいくと森ちゃんは30ヤードぐらい30ヤードそうですそうですそうです腰から腰だとだいたい30ヤードおうこうきれいにこう分かれてるの見えるかな える見えるあとですげえハハハと大体きれいに打ち明けることはできるこの3つさえあればある程度はグリーン周りまとまってくるかなって感じこ れ, これ、まあ、振り幅でやっとるじゃん、はいまあ、いわゆるあの上級者というか まあ、はい、アプローチって本来フィーリングになってくると思うんだけど、うんはい、フィーリングはどうやって培っていくんですか。フィーリングもう練習ですか。練習。まあ練習っすよ。それは練習ですよね。<笑>練習それは練習ですよね。<笑>そう練習。またそのうんどうやって培うか。そあ、5ヤードと15ヤードの間のだと多分10ヤードぐらい。<笑>はいはいはいはい。 あそこは振り幅だととちょっと解決しななそうじゃないですかですはいはいはい私がよくその微妙な5ヤードとかなんかそのショットで言ー3ヤードとアプローチの3ヤードとか5ヤードとかって結構大きさ違うじゃないですかははいはい、はい、そういうのの合わせ方はあのそこを見て素振りしてもらって落とす場所落としたい場所を見て見ながらこうやって素振りしてもらって、うんうんうんうん、その振り幅で打つと大体その辺に落ちるんですよね、うんうん、えじゃあ10ヤードだと 振り幅で説明してもらいたいいや振り幅無理じゃないですかはいはい、はい、多分本当もっと細かい振り幅になっちゃうす<笑>はいはいはいはい。えでも振り幅的にはひ膝から腰ぐらいではい、はい、ちょっとそこ見ながら素振りでいいってことちょっとフェイス開くとかちょっとボール左に置いてもらうとボールが上がりやすくなるんでその分だけ距離が落ちるとかうん。っていう感じで合わせてもらってもいいかなって あーなるほどひから腰で重厚だからそれをちょっと弱めたいから開いたりとかそそそそうそうそうそ う, そう、うん、ちょっとボール左側、まあ、右に置けばこうランがロフトが立つから転がっちゃうじゃないですかで逆に左側に置いてロフトが寝た状態で当たるようにしてあげるとその分だけボールが上がるんで多少距離は落ちてくれるっていう感じ、うんうんうんうん、で振り幅1個基準それ作ってあげてボールの置く位置とかで調整してあげるといいね これはわかりやすい。あ、いい感じ。ちょっとやってみてください。<笑><笑>ちょっとやってみてよ。ちょっと左側に置いて腰から出る。落とす場所があるんですか？と止めるのあそこに？止めたほうがいい。え？止めた方がいいですよね。でも手前に落ちたのはわかんない。 そうそうそうそうう転がってっちゃうねどうしても、ね、そう転がってっちゃう、うんうん、<笑>止まんないけどでもちょっと左側に置いて手前にちょっとキャリーしてそうそうそう弱くなってる左側に置いて同じ膝から腰 <笑>いいそんな感じの姿でやってもらえたらいいかなって<笑>。そうなんってね、あの練習量がないんですよ<笑>。今年今年2023年はゴルフも頑張ろうと思ったんですけど、その練習量はそんな変わらないなと思って<笑>。できるだけ。ちょっともう理論的にちょっと行くんで、法律よく<笑>。これ覚え て, おいてください<笑>。はい<笑>。こんな感じでグリーン周りの微妙な距離のアプローチ。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 拜拜。